皆様こんにちは。愛知県大府市よりやってまいりました。大喝采と申します。えー、本日2回目の演武、えー、愛知県大戸市に伝わる満島祭りというですね。馬と人が一緒に走るお祭りをモチーフにした演舞を披露させていただきます。えー、お祭り終盤になってまいりましたが、最後まで盛り上げていける一錠になるよう、精一杯楽しく演舞させていただきます。よろしくお願いいたします。 you <laughs>